あー、酸だねちょっと浮いてきてるほらほらほらほらほら来てる来てる来てるなんかどれかの注目するとわかりやすいか今ほらああ、一気に沈んだけど、うん、また沈んでそ う, そうそう、あ浮いてるほ ら, ほらどんどん浮いてきて浮いてきたここあ、全然わー<笑>めちゃめちゃあ、すごい<笑>すごい、グワって浮き上がった今 あーあ、い い, い, い, いいね。いいね。いいね。一気に浮き上がる、ね、綺麗<笑>マーブルダンシングしてます。